<笑><笑>冬の寒い中雪国の犬。<笑>はい、どうも、だろうです。ということでね、まあ、皆さん、僕がね、このエアバンドをしてるということは、何の動画か分かりますかピーマンの炒め物を作る。違う違う違うよ。誰がピーマンの炒め物を作る動画を作るのはい、そうなんです。これしてるってことは、洗顔とか美容系の動画をやるってことなんですよ、これから。うん、この格好して料理とか作んないでしょということでね、こちら。 ままたまたやっていこう角栓フィーバーを作っていこう太郎のということで今回角質バブルパック<笑>中も発狂してなってるからねこれはいということで泥パックで柔らかくこすって角質ポロポロオレンジの香り 8g というものなんですけどこういうやつまず使用方法洗顔後水気を取り適量を出して鼻を覆うように優しく伸ばします 十分な泡が発生するまで23分パックをして角質を柔らかくその後とこすって角質ポロポロ指でくるくるとなれながらマッサージーをします最後拭き取るだけということですで今のタロウで拡散状況をお知らせはいカメラの画質が上がったのでねわかるでしょ<笑>んんんこんな感じですはい現実逃避というので開けていきますおっと思っ ただ半分のサイズ<笑>えっと顔を洗って水気を取ってえー、23分放置したらいいのねそれでは洗ってきます太郎あげあげはいということで洗ってきましたまず適量を出して鼻を覆うようにやっていくそうです最低限のライトでやっていきますいきまーすええ え, え中年男性の写生やん はい、こんな感じ普通のね本当にね本当にこれ何そういうのにしか見えないんだが合ってくれピントでは花を覆うようにやっていきます結構ちょっと多めに分かりやすいように多めにやりますね、うん、で十分な泡が発生するまで23分放置みたいな感じです はい、待っていきましょうこれねミラーレスイッチがあってこう、上に画面があるからちょっと上で様子を見ないといけないんだけどこう男性受けを狙う新入社員の上目遣いみたいなはいということで23分の間もつなぐような話もなく無言のまま過ぎていこうとしています太郎ですできるこれ え見てないやんなやめろ現実現実おぉここまで来るとも誰か分からんえ待ってないやんなえこれ使い方間違ってんのか な, なんかパッケージ見た感じだとすごい泡の見えみたいな感じだったよだいも多めにいったんでこのままえっと2分2分3分ちゃんとね測って待ってみたいと思います これ3分経ってもならんかったね。もうやばいってことやきいやこの距離の太郎といる人きついよ太郎アげアげ。はい今いい感じに多分シュワシュワいってきたんでこれが今いい感じなんだと思います多分この感じえでもなんか思ったより全然泡じゃないんだよなえだってこれこれサムネっていうか 全然なんかシュワっっててくるのかと思ってだってこれ、全然画像とちゃうやん。あ、とりあえずね、アワックで柔らかくして、その後撮るみたいな感じか。このサムネに、サムネ映えするようなものは作れないのか。あ今3分経ちました3分経ったんで、ちょっとね、こすって。柔らかくの。あシュワって言うわ。聞こえるほら、シュワシュワって。これ、こすると、撮れるみたいな。 感じかな。指でくるくるななるながらマッサージをします。まあね、結構いろんな毛穴シリーズをやりすぎて、毛穴の奥まで詰まったみたいな感じになってるので、ちゃんとね。 定期的に病院に通って吸引してもらったり毛穴の吸引してもらったりしてる し, しなきゃいけないんですけど皆様はねそういう市販の毛穴吸引のパックとかにパックとかをやりすぎないように、まあ、やってもいいんですけどちゃんとケアするように結構ねあれ 良, 良質なケアをやらないと絶対詰まっちゃうんで奥まではいということでやってみましたうん なんかね、触った感じ脂っぽさはなくなったんだけど、まあ、毛穴が取れた感じは全然しないね、まあ、ちょっとツルツルになって毛穴が開いた感じはすごいある擦ったらすごい出てきそうな感じはすごいある、うん、擦ったら多分カスなんかなこれのカスかなんかは多分ポロポロって出てくる感じはするあでもすごいうんなんか擦ると出てくるわカスみたいなのこれ本当の角質なのかわかんないけど あ、でもすごいすごいすごい結構出てくるわすごいすごい、うん、でもあんまり擦りすぎるとこう赤くなったり皮が剥がれたりしてすごい肌によくないのであまり擦りすぎにはやらないようにしますしっかりじゃねそんな見た目の変化はないよねはい、まあ、多分角栓パックとかよりは肌の負担は全然少ないしいいのかなって思うので、まあ、なんか詰まりが気になった時にちょっとやってみたいなと まりとかが気になった時に定期的にやっていきたいなと思います、まあ、基本はね病院のハイドラフェイシャルとかああいうのでちゃんと吸引してちとケアまでやってもらう っ, っていうのが一番多分ね毛穴が広がったりせずに一番いい治療だと思うので毛穴が気になっている方はそういう病院治療なども参考にしてみてください今回紹介したこれは紹介した角質バブルパックあなんか900円ぐらいかな 500円くらいでドンキで売ってたのでやってみたい方はぜひやってみてくださいはいということでタロウでしたまた次の動画でお会いしましょう紹介してほしい商品があったらコメントくださいということでタロウでしたバイバイ